動画を見てていいいただいてありがとうございます旅すす旅る着物男子バシンですこの動画面白かったらコメント高評価チャンネル登録お願いしますさて2泊3日岐阜旅行の第5話始まりますカウント間違えてたらすいません今の僕は今回お世話になる桜ゲストハウスさんの前にいるんですけれどもだいぶ辺り真っ暗になってきましたこんな感じで暗くなっちゃいました 意外と個性的な場所なので食べ物屋さんとか探すのがちょっと大変なのかなということで桜ゲストハウスさんの方で色々とこう飲食店の情報を一枚の地図にして渡してくださったんですねその中でもおすすめを2つご紹介いただきましたのでそちらに足を運んで、まあ、簡単に言えば食レポです高山駅の西側にある桜ゲストハウスさんのおすすめの飲食店2つ今回は巡ってみたいなと思ってこの動画撮ってみましたよかったら最後までお付き合い くださいというわけで早速今回の旅始めていきたいと思います今状況が状況ですからお店やってればいいんですけどねえ行っててそばから見えてきましたあれかなお寿司屋さん お寿司屋さん見えてきましたあれですね桜ゲストハウスのフロントの方がここどうですかと勧めてくだすったお寿司屋さんさあ入り口はどうでしょうまずそこから探さなくてはいけない高山市初めてですからねどうやらこっちが入り口ではなさそうということはこっち側ですねやってるかな営業してるだろうかこっちじゃないこちらではない 間違えた思いっきり間違えてるあありましたよあったあった全然違うところを見てた信号がちょうど青なので渡ってしまいます1軒目のお店こちらになりますね反射しちゃって見にくいですがはい行きましょう 1軒目のお店到着しましたこちらですダダーンとマルイヤさん明かりがついてるみたいなので営業してると思いますここに入ってみたいと思いますちなみにこっちはビルビルじはなかったまたやってるシャトルバスもお前で持ってるみたいですすごいですねクフだけど入れるでしょうかね。お寿司美味しそうお店こんな感じに、うん ホント何考えてんだか丸い屋さんのメニューこんな感じになってますすごいですよ寿司盛りだけじゃなくお刺身もありますそして天丼も天丼も合えば定食も出るのでちょっと全部は紹介しきれないんですけどあとこれも店員さんがおすすめしてくれました フアを現在開催中らしくてこちら金沢コカン直送良さそうだなそれからこっちが本日のおすすめ面も良さそうオーソドックスなものに組み合わせてやっていきましょうか本日の丸いアモとこれから本日の握り西森。あとお刺身も一緒に行きましょうかこれで2000円ぐらいでいけるはずなのでこれでオーダーしてみたいと思いますオーダー決まったらこの座両ならずにやるこの座両ならします ビールが来ましたビールが来ましたいただきたいと思いますいただきます今日2回目のビール<笑>ゲロ温泉の合掌村でも缶ビールいただきましたがねやっぱりたくさん歩いた後のビールはうまいオーダーが決まるとこのようにお茶と小皿が来ますこれはまあありがたいといえばありがたい 本日のおすすめお刺身2種盛りきましたこちらがガスエビだそうですでこちらがカサゴ の, のお刺身だそうです早速いただいてみようと思いますいきますこれがお醤油ですお醤油を、えー、おちょこに入れていきますこんなもんでしょう多すぎてはいけない こちらが本本日日ののの丸いいいりプラス握を一皿にしてたただいたものですでこちらがこの卵名前ちょっと忘れちゃいましたけど醤油漬けで味付けがしてあるそう楽しみですねでお吸い物当てます吸い物がこんな感じになってますせっかくなんで一緒にしてみましたじゃいただいていきますではお作りの方ご覧いただいていきましょうかお皿製いただきますお醤油を作って 甘エビとはまた違う主張しすぎない甘さがありますねそれでこんなのもあるんですよあらかじめ尻尾の方を取ってかちょっといただきましょう醤油をたっぷりつけて口の中で溶ける感じガスエビ本当にクセになる味だな今度はこのかサごいってみます シャキシャキしてる白身魚なんですけどね、うん、シャキシャキした歯触りがいいかサごのこうを巻いてちょんちょんと作けていただきます青じそとかサごのシャキシャキ絶妙なバランス素晴らしい箸が止まりませんねお寿司行ってみましょうかお店の方がおすすめにしていたこの醤油にたっぷりつけのむ間巻き いただきますっごい飛びっこってあるじゃないですか飛びっこよりもなんかこう優しい感じそれでいてプチプチした食感とてもいい怒りさっきお造りでカサゴをいただいたんですけど今度はこのカサゴの握りいただいてみます り僕の中で、うん、寿司ネタの上位トップ3っていったら念願はさ粒貝なんですよな、うんだけど順位がひっくり返りますねこれでそのぐらいインパクト強いのこの握りは僕の中のダンク付けを変えるじゃあガスエビいただいてみましょうかいただきますこれもこのお口の中のフレンと一緒に溶ける最高だこれ 最高にうままいいただいていきます、うん、やっぱり新鮮なお魚を使っていると刺しネタとしても本当に違いますよ句なんかつけようがない間違ってたらごめんなさい赤みそがねすごくよく効いてる。 だんだ。卵になりますなんて素晴らしい卵なんだった下さわな表現がいらなくなるせっかくなんでねこう、飛騨高山の地酒をいただいてみましょうかこちら飛騨高山地酒高山って実は酒蔵も多いんですよ次次か次、の動画ぐらいでげ ら, れたらいいでれたなと いただいてみましょう今回は常温で冷やでいただきました飲みないかなちょっと白っぽくてよく見えないかもしれませんけどいただきます、うん、優しい口当たり辛口ではないでもすっきりとして飲みやすいありがちな表現かもしれません僕には飲みやすい てくお酒が美味しいというわけで全て完食いたしました丸屋さんごちそうさまでした、はあ、というわけで丸屋さんで美味しいお寿司とお作りをいただいちゃいましたしかしまああまりの美味しさに予算を大きくオファしてまあまあまあそういうこともあるんだっていうことですね じゃあ2軒目行ってみましょう2軒目のお店は居酒屋です丸い屋さんでがっつり食べましたからねもうちょっと軽いものでいいかなって気はするんですよねその居酒屋さんそんなに遠いところではないので行ってみたいなと思います ということで1軒目のお店着いちゃいましたこちらが桜ゲストハウスのフロントスタッフの方がお勧めしてくださった一品料理天翔さんといいます良心的にこんな風におすすめを値段付きで書いてくれてますねでお隣にはなんかタヌキが入ってみましょうか あダメそうです誠に申し訳ございませんが県外の事にお断りしておりますというわけでこのお店はダメした場所を変えましょう まあちょっと店長さんはね、残念だったんですけど、その代わりに、さっきの丸屋さんでね、結構がっつり食べたんで、締めに麺類を行くっていうのはありだと思うんです。それで、キズでいうとこのこれなんですけど、高山グリーンホテルの隣に、ジンゴロウさんっていう中華そばのお店があるんですよ。距離ありますけど、ここ行ってみようかなと思います。この飛騨高山も、ラーメン美味しいらしいんですよ。昔ながらのオーソドックスなラーメンがあるらしくて。 置いいててみましょううは空いてるかどうかどなんだよなあジンゴローラーメンさん普通に営業してましたよかったよかったさっきのまあ天翔さんをね悪く言うつもりはないんですよまあお気持ちは分かりますだから悪口ではなくて店長さんのように色々気にされてね県外の方はちょっと入店はやめてくださいっていうようなことになってなければいいなって普通に入店させてもらえたらいいな さっき酒が回りすぎた若い男性にですね絡まれそうになったんですけどもしまだいるようだったら今日のこの食レポロケはちょっと中断しようかなと思ったんですがなんとか引き上げてくれたみたいなのでもう一軒ですねこのジンゴローラーメンさんですねこれ締めたいと思います一応普通に営業はしてるらしいんで。 入店できましたそうですね。あんまり木を手当たったものはしないで、このオートドックスなジンゴローラーメン700円いってみましょうか。で、あ、モス煮もちょっとだけ頼むかな。じゃあ、このモス煮とジンゴローラーメンいってみたいと思います。あとやっぱりアルコールちょっとだけ入れましょうか。生ビールの塩が400円なので、生ビールの塩入れて、これで注文しまーす。 収納した生ビールショート芸能センスが出てきました今回のオーナーは全てに揃いました早、ね、速、まあまあ、いただいてみようと思います ラーメン。